平成30年6月27日、阿蘇市黒川にある道の駅阿蘇で、保育園児たちが七夕の飾り付けを行いました。七夕飾りを飾ったのは、熊本 YMCA 黒川保育園の年長組の園児20人です。飾り付けは道の駅阿蘇の休憩室で行われ、友達と仲良くしたいや、 一人で寝られるようになりたいなど願い事を書いた短冊を高さおよそ4メートルの笹に飾り付け最後に全員で七夕の歌を歌いましたこの熊本 YMCA 黒川保育園の園児たちによる七夕の飾り付けは道の駅阿蘇で毎年行われていて7月末まで館内の休憩室に展示されるということです